こちそのボルカキックなんですけどもあの特徴っていうかですねすごい好きなポイントなんですけどこれちゃんとですねあのキック音源ながら音階にななってますなのであの曲に合わせてあのちゃんとこのキーをあの設定してあげるといいかなと思っていて。 あのー、この曲は、T T、マイなので T の音っていう風にしていますはいで続いてなんですけどもこのまずマイクプリアンプにこう通していて、まあ、ここは単純にボリューム調整してるだけですねここのメーターが0に引っかかるぐらいでいいかなと思ってますとでその後にコンプに行ってでコンプの設定、まあ、見て見て いただわかかなとと思うんですけど割とアタックもリリースもちょっと遅めにしていてまあインプットはほんにこの VU メーターがあのちょこっと動くぐらいマイナス1かマイナス2ぐらいのところですとかねになるようにしていてえっとまあレシオは今8になってますけどこの曲の時には今4となのでちょっと薄めのコンプにしてますと。でアウトプットは単純に。 あの次の行き先のところ の, です、ね、あのボリュームに合わせるような形にしてます。で最終的にこのタスカムの、えー、とレコーダーに入るのでこのレコーダーの VU メーター見ながら、えー、とボリュームの調整をしている感じになっています。